こんにちは今日はこちら d j i FPV ゴーグルにシミュレーターの映像を流す方法を紹介していきたいと思います先日こちらのレビュー動画を出したので見てない方は先に概要欄からそちらをご覧くださいその中で紹介したんですけどこちらにビデオのインプットがついているのでそちらを使って パソコンから映像を入力する方法を紹介していきたいと思いますそれをすると実際どういうことができるかっていうと一つはシミュレーターなどをゴーグルをつけて実際の FPV ドローンを飛ばしている時みたいな感覚で練習することができるもう一つは映画鑑賞などもしかしたら YouTube とかそういうのもこちらで見えるのでそれで楽しめるかもしれませんどちらにしろ HDMI などのケーブルからこちらに入力する方法を紹介していきますので ぜひ最後までご覧くださいそれでは最初に必要なものはこちらの d j i の FPV ゴーグルですもう一つ必要なものはこちらになります一見これオーディオのケーブルのように見えますけどこれ映像用のケーブルで 3.5mm のケーブルですこっちが重力でこっちが入力になりますこのケーブルとこちら HDMI から3色のケーブルに 変換すするアダプターです最後に必要なのがこちらの HDMI のケーブルになりますそれでは実際にやっていきたいと思いますはいそれでは実際にやっていきたいと思います、えー、パソコンを用意してもらってパソコンから HDMI に出力できる端子が必要になりますこの場合 MacBook を使っているので横のこの端子がですね Type-C なので、えー、変換するアダプターが必要になります 今回はこういうのを使いたいと思います接続できましたそしたらこの HDMI ケーブル家にあったのがこのぶっとくて長いこのケーブルしかなかったんでこれを使いますが実際そんな長さがいらないので短いので使った方がいいと思いますこちらに接続して反対側は先ほど説明したこちらの変換キーを使ってインプットの方に刺します使っているものは概要欄にリンクを貼っておきます そして反対側に、えー、ケーブルと同じ色になるところに刺していきます赤と白と黄色ですねこんな感じで刺さりましたこちらの変換器なんですけどだいたい電源が必要になりますそして付属しているのがあって僕が買ったものにはこういうケーブルがついててこのケーブルをこちらから刺すことによって変換することができますまあこれは適当にじゃここに刺しておきましょう 電源であればパソコンじゃなくてもどこでも使えると思います。携帯の充電器みたいなのでもいいと思います。これで準備は完了です。あとはこのゴーグルにバッテリーを挿して電源を入れたいと思います。こちらのバッテリーを使います。ゴーグルに付属のケーブルを挿しまして、し反対側をゴーグルに付属します。そうするとこんな風に音がして、 電源が入りますでこの状態ではまだ接続してないので何も起きませんが実際にパソコンと接続していきたいと思いますではこちらを起動しました DRLSIM です僕が使ってるシミュレーターはいつも DRLSIM なので今回はこちらでやっていきたいと思いますそれでは実際にゴーグルに接続していきたいと思いますつなぐ場所はこちらですねこのパワーの上この穴に挿しますこの状態ではまだ何も起きません ではちょっとゴーグルにカメラを見やすい位置に変えたいと思いますはいこれで見えるかな、はい、頑張ってゴーグルにカメラを差し込みました多分これで見えてると思います、えー、で今の時点では、えー、ケーブルを接続したんですけどまだ映像は入力されてませんホーム画面に戻るとこんな感じそれではやり方を説明していきたいと思いますコメニューに行って設定こちらを選ぶと 一瞬表示されました。ちょっと接続が悪いようですがえ、映像がないとね、多分青いのが表示されますけど、なんかこの自分が買ったケーブルはなんか接触が悪いみたいでたまにつかないんですけど、ちょっとどうにか調整してやると映ります。映りました。はい、こんな感じですね。パソコンと同じ映像が流れてます。で例えばじゃあフリースタイルって選んで、 こ, うしてこんな感じででやるこことがききまます出てきましたこちらにあります、えー、ついでにこの送信機をパソコンにつなぐ方法も説明したいと思いますまずこちらはですね最近、えー、最近じゃないな、えー、とまあ結構前ですね前のアップデートで USB-C でシミュレーターが使えるようになったので何でもいいんですけどこういう Type-C と Type-C のケーブルを使ってつなぎます はい、で反対側をなんか適当なところにパソコンに挿しましてえこれ別にタイプ C じゃなくてもいいんですけどパソコンと1個のケーブルだけでいけるんでこれでやってますでこれだけじゃ充電してるだけなんでここを DJI のの仕方で入れてあげるとはい起動しますそしてですね使えるかなここは多分赤になったら多分使えますねなりました ピッピッピッとなりましてここを開けますとお反応しましたこんな感じで、えー、反応しておりますじゃあゴーグルを見てみましょうかこんな感じですはい映ってますねはいこんな感じでございます映、はい、ってますかねはいこんな感じでえー、っとパソコンの画面をミラーリングすることができますなので YouTube とかも同じようにこのパソコンの画面で開けばできます こんな感じで、えー、接続することができました、えー、このパソコンからぶっとくて長い HDMI からこの変換器を伝ってケーブルぐちゃぐちゃでごめんなさいここの、えー、電源の上に刺さっております、はい、そしてこ映像が見えますねはいでこちらの送信機はここで t y p e C の タイプ c で繋がっておりますこれだけですねなんですごい簡単ですはいこんな感じで、えー、テレビテレビじゃないわパソコンとミラーニングすることができますはいじゃあ実際にですねこちらを使って、えー、シミュレーターやってみたいと思いますじゃあ行きます